ははいこんにちはキューマーズですえー、なんか今日いきなりあのなんだイングレスの方なんですけどバトルビーコンっていう、まあ、アイテムの方が増えてでそれによってなんかなんだろう、まあ、陣営で戦うっていうのができるらしいんですけど、まあ、ちょっと今からですねあの今泊まってるホテルの近くのポータル使ってやってみようかなと思うんですけど、まあ、予告なしで。 まあ、ペナンの方、まあ、そこそこエージェントさんいるんですけどそこまで活発じゃないんですけど、まあ、どういった動きになるかなと思ってですねまあおそらく軽く見た感じだと、まあ、ポータルがあのどの色、まあ、15分間隔か中かで、まあ、ポータルがどの色になっているかで勝敗が決まるみたいな形だとは思うんですけどもまあ、ちょっとそのぐらいの知識しかないんで、まあ、やってみてどうなるかというのを1、ね、回見てみたいなと思います。 でその後4時間ぐらいなんかポータルの出力が良くなるという話なんでま あ, あのみんなでこのなあのなんか B コンの方アイテムが高いとかいろいろ出てますけど、まあ、これ10人ですればすごい安いんで1人でするとすごくやっぱ高いとまあ高くもないんですけどねうん、まあ、それだけやっぱりうーんまあこれやってどうかですねどういう出力のアイテムがあってとか まあ、そういったところだと思うんですけどまあ、一つやっぱり今まで動きがあまりまあ、ドローンがこの前あったんですけどあまり大きな動きってのなかったんでここはちょっとまあ今の限られたせいあの状況の中で遊べる方法っていうのをナイナンテックさん考えてくれたんでこれ非常にいいことだと思いますぜひ楽しんでですねなんかいい方向に持っていければなと思いますはい、それではですねまずお試しという形でですねこのホテルの近くのポータルの方で えー、やってみたいと思いますそれではよろしくお願いします はいそれで終あのまあ日本の方ではあの複数のバトルビーコンを立ててやられたりしててまあいろんな、まあ、人数を集めたりズームで中継したりとかいろんな形でまずあの試みやられてると思いますすん本当にこれあれですね人数とあの参加者集めてやったらこれめちゃくちゃ楽しいですね はい、あと、まあ、ちょっと今回、1つでやったんで、あれですけど、例えばこのバトルビーコンにあの、グループ設定などができれば、その勝敗などもちゃんと出てくるのかなと思います、あと、そのグループ設定によって、あのまあ、国境関係なく、ですねいろんな地域で戦えてきたり、まああのまあ、数量の制限とかあると思うんですけども。 あのまあ、そのサーバーの負荷によって、ですね、まあそのまあ、本当、国によってこうやれば、まあ、あのエージェントが主催するアノマリーみたいな形でもう気軽にですねこういったなんか戦いができてるし、あと、例えばバトルビーコン城に置いたりだとか、日本でやる城、あと、各国の城に置いてやったりとかですね、いろんな楽しみ方できますよね。 その合戦っていう形ですかねはい面白いっすねいや一歩大きな一歩だと思いますこのバトルビーコンっていうのはですね決して高いものじゃないですこれねバトルビーコン1人やればその近くにいる人みんな参加できるんでレベル関係なくですねまあみんなで出し合えばすごく安いですし、まあ、1人でまあ 各自一つずつあのバトルビーコン持ち寄って重、まあ、いなところに置いていくっていうのも一つだと思いますはーいいやーこれは面白いですねどんどんポータル潰してってほしいですね<笑>はいこれは楽しい世界中で、うん、やってほしいなで、まあ、そのバトルビーコンをねするためにやっぱり田舎の方に不利があるといけない、まあ、不利っていうか ボータルの数ってあんんまり関係ないと思うんでその規模が大きくなるか小さくなるかだと思うんでうーんまだいっぱいやっていたいですね、まあ、できればですね日本のやつとか参加したいですねやっぱり言語の壁があるんで私なんかですねうーんまあでも面白いと思うんですけど海外アノマリと同じなんで。 できそうだなリチャージ参加とかそういった方、まあ、まあちょっと独立作るとまたまああのシステムがぐちゃぐちゃになるんでまずはやっぱりそのバトルベーコンのグループ設定ができればすごくなんかもうもっと戦略的なことができるかと出てくるかと思います非常にこう将来味があるアイテムが出てきましたね、うん、はい楽しみですまあできればですね スポンサーさんとかに入ってもらってそれで大会とかですねめっちゃ盛り上がると思います観光地とかそういったところにあの誘致すればいいと思いますけど、はい、そういった広がりがこのイングリス使って出てくるかと思いますいやー楽しみだな世界遺産大会とかしてみたいですねはいそれでは、えー、今日はの試しにプレイした感想でしたそれではまた、えー、今後とも清ズの方よろしくお願いします